メンバーに秘密にしていた衝撃の事実を明かした。騎士ユータの告白にメンバー衝撃、お題である、メンバーに秘密にしていることを叫んだ声の大きさを測定し、5人の合計数値でチャレンジクリアを目指す企画に、最終チャレンジャーとして登場した騎士、後ろに並ぶメンバーを気にするそぶりを見せながらも、長瀬角、平野潮、神宮寺ユータの家の風呂で小弁をしたことがあると、声を張り上げた。 思わぬ騎士の暴露に、スタジオは騒然。騎士の告白を見守っていたメンバーも大きな戸惑いを見せ、複雑そうな表情を浮かべながら、最低、最悪、あり得ないと次々と口に。チャレンジは無事成功し、騎士は、やった、あ、とガッツポーズを見せたが、平ヤは、全然嬉しくないと呆れたように呟いた。騎士ユータの告白に、平野潮苦言、おレンカで快感を覚えてる。 初めては誰の家だったのかという問いに、初犯は紫テルの家と答えた騎士。これには平野も、最悪と膝から崩れ落ち、おれんかで快感を覚えてると呆然とした表情を見せた。メンバーだからっていうのはありますと気を許している証拠だと言わんばかりの騎士は、他のジャニーズのメンバーの家に泊まりに行った時にはしたことないのかと聞かれると、それはしないですときっぱり。例えば東山さんかと。 事務所の先輩である俳優の東山の之の名前が出ると、絶対しないですねと語気を強め、かぶせ気味に回答した。高橋海人、こうは正式には、橋だかの家には、まだ行けてないんでと話す岸。高橋だけマーキングできていないと話し、高橋を、怖い、と心刊させた。モデルプレス編集部、情報、日本テレビ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。